皆さんこんにちはひかりですえっとですねうん暑いんですよだからもうほぼ毎日アイス、えー、食べてます最近あんま動画アップしないんやろそれはまず最初この間5連勤やったから5連勤ふ普段みんな5連勤やろうちシフト制なんで大体いい3と2位に分けてやってるから それに慣れて5連休が結構厳しくてその後、二2連休でよかったんけどなんか中途半端やなほんでもう一つなんで最近あんま動画作ってない理由がランニングをまだ始めたんですよまだって言うたら何回目やろもういつも今からジョギングしようってあの思ってんねんけど 中途半端で途中やめてそのランニングも夜やってるんで、うん、なかなか時間ないんですよ動画作るのはあとドライビングスクールもあともうちょっとねということで、えー、今日も実は1軒だけ、あのー、教師の学科がありますので、まあ、それまで頑張って。 片付けてますよもうごごちゃごちゃゃやねやばいあ引っ越しが土曜日になってるんでその前はもしかしたら、えー、と動画もう一つの動画アップするかもしれないけどその後はですねあのいつできるかちょっとわからなくてインターネットがねいつからつながってるかまだわからないんでああ面倒くさい しかも暑い。でもあの頑張ります。またよろしく。